まこんにちはおはおようございますすポリーナ で, すで<笑>私は芝桜まつ士富士芝桜まつり実は今日は2回目来ましたと最初来た時ですね初めて来た時ですね友達と一緒にでねで風でね甘い写真だけ 撮ったんですね。でもここはもうめっちゃ綺麗ですよとんでもなく綺麗だから私は絶対に動画を撮るね動画を撮りたいと思ったからじゃあ2回目来ましたよははは。<笑>すごいねで 今日の天気ですね、朝から良い天気で朝一番早い便ンを乗って朝6時起きたんですよ、皆様。朝6時に起きてで、皆様に富士桜と富士絶対にお見せしたいと思っててで、準備がいいですか富士山は<笑>富士山はすぐ後ろにございます。まあえっと 今からお問いします、えっと少々お待ちをね。すごいね、やはりシマザクヤね。わー、シマザクヤ。富士山ね、富士山、富士山発揮発揮見せたいんだが、のだが。 そ蹴り出したですよね、富士山ね、もうすごいですよ。あ、鳩かわいいハトでございます。で、今ですね、もうゴールデンウィークだから、もうこれからね、1時間後、2時間後、天気が悪くなるし、人はいっぱい来るんですよ。だから、今、人が少ないうちに、えっと、最高の景色、最高、富士桜と芝桜と富士山の景色。 いただきましょう。あ、ちなみに私の服ですね。どうですかどうですか皆さん。<笑>下は普通のズボンなんですけど上はね上はね着物っぽいのジャケット<笑>この服の名前はちょっとわからないから、まあ、分かってる方々教えていただければ すごいですね、その本当の富士山にねちっちゃい 花, 花の富士山<笑>すごい<音楽>美しいもうなんかこちらの芝桜ね 雪みたい、ちょっと白い方と 薄, 薄い青い青紫薄い紫色ですね。もうまさにね、雪みたい、すごい。しかも、ね、なんとこちらの地域はね、富士川口区よりちょっと寒いだから、まず赤の桜ですねまだ桜ですね、ちょっと桜 の, の残りかな、まだ咲いてます。 すすごいですね花お花の富士と本当の富士ですねもう本当にマジですごい。 や、こちらは実は展望台がありますがええー、そうですね、人はめっちゃ並んでいるからねちょっと今のところスキップしますまた時間があえばね、戻ってきますへえー、ふくあってますねふたご富士でね、かっこいい、本当に ねえ、こんなに綺麗な花ですね、もう<笑>今日の富士山の雲の形ですね、ちょっとリングっぽいですね、私、特別な名前があるはずなんだけど、私ちょっと忘れてしまいました、まあ、あとはちょっと調べておきますね。 またはその誰か皆さんお若いの皆様はねそのリングの形の富士山の雲はなんか名前は何でしょう教えてくださいね<音楽>富士山はねもう一瞬でぼんやりとなってしまいました。 ですね、いっぱいいっぱいおいしそうなものがあるんですよ<笑>で<笑>今日ですね肉食べる予定ですね芝桜とお肉食べる女性はねまあ問い食べようかな 皆, 皆様長い付き合いの皆様知っていますか私と問川の間の愛情ですね <笑>本当に松江あまあ、松江みたいと言いたかったけどですね松江だよね<笑>。<あー笑>風が強いですね。おふふ。ちなみにねその前でねまあ3日前来た時はね。 こちらはね、自衛隊日本のアーミーですね。皆様同じく藤士桜を楽しんだのでしょうかね。<笑> <笑>面白い場所を見つけましたこちら は, は で, ですねなんとトデイス芝桜と書いてある今日の芝桜ですね<笑>まあまだまだ満開じゃないですかねハートも可愛いしね<笑>パン<笑>思ったより人が少ないね ゴールデンウィークなのにまだ朝早いのかなまあこれから天気悪くなるからね<笑><笑>ではではお並びしましょうかねちょっと展望台に登って富士山の どうかもう行ったとおりもう天気がちょっと悪くなって雲が来て今のところあらまあ隠れてある富士山はねフフ<笑>早く来てよかったもうなんか撮<笑>取りたいものを取ったから幸せ<笑>なんか緑緑緑<笑> 阿淼啊我放心吧。<laughs> 地、ね、鶏が完了<笑>ではでは湖の方に行きましょうねそちらからもすっごい景色が広がりますあちなみにね芝桜はね普通の桜と違って 素敵な甘い香りがありますからもうここにいるのはもうなんか本当に本当に幸せもうなんかできれば3回目も来たいな友達と一緒にね<笑>、はい、<笑> で, はではでは湖のほうに行ってあとは食事のお時間ですよ ロシア人女性渋桜を 見, にが見ながらトイカワを食べる予定ですよトイカワだよハハハね<笑>でトイカワが大好きな方もしいえばぜひねっヒボタンを押してください<笑><笑>次左回りよ 卵 も, もいっぱいいるし、なんかワンちゃんズの人も多いよ。なんか可愛 い, いね、ワンちゃんとね。ふう。なんか寒くちょっと寒くなったんですよね。私ちゃんと準備をしたから大丈夫です。どうも守うも ハトハトの形のシワザクラかわいいねえハトだよハトハトはすごい私のカメラね実は結構。 いいものなんだけど、ちょっと重いです。えっと、手が、手が運動しなきゃ、多分ね。<笑>えっとですね、インスタグラム用の。ハートだー。あ間に合いませんでした。ちょっと待ちますね。おお、あこうかな。わかった。はは。 おじゃあ皆様どうでしょうか入るのかな私の頭ねちょっとおかしい景色なんですけどなんかなか入らないよねこうかなこうかなちょっとおかしいよね<笑>まあ頑張るんですよ私はポリだとでかいハートじゃーん<笑> か<笑>ししいよね、一手でねととでただここ戻るから戻うるる、ょ、ょ待っててょっっててれち先ふふ<笑> こういう形でね<音楽>。はい、おしまい。<笑><笑><笑><笑>はもう少しですね。十五分かな。十<笑>五分。<笑> でね、遠肌、河だ、遠い川、遠い川が遠い川をいただきたいと思います。へー。<笑>